本番行きますよーいカメラオッケー音オッケー役所オッケーよいスタートはいどうもみなさんこんにちは監督ラブの監督です今回はですねこちらの商品株リンクについて紹介したいと思います購入したきっかけ一つ目 超高画質なウェブカメラ代わりに使えること顔出しゲーム実況の長時間録画が可能なことシンプルで至って簡単なこと詳細情報商品名はカムリンク 4K メーカーはエルガド2018年に一つ古いモデルが発売翌年2019年にこの製品 4K 版が発売されました画質は2択 4K 30fps1080p60fps 超小型で持ち運びが可能低遅延で高速の USB3.0 に対応していますそして Amazon キャプチャーボード部門ーワンですカブリンク主な特徴一つ目配信用ウェブカメラ用リモート用ウェブカメラ用ゲーム実況用キャプチャーボード接続した機材を外部モニターで大きく表示 開封の儀では早速開けていきたいと思います中を開けますと至ってシンプルですまずこちらがカムリンク本体となりますとても小さいですね参考としてこちらがですね USB メモリなんですが まあ、少し大大ききいいくらいな大きさですとてもコンパクトですねこちらが USB の差し込み口でこちらが HDMI の差し込み口となっております延長ケーブルですパソコンの状況によってはですねこちらを使って延長ケーブルとして使うことができる USB3.0 が入っておりますそしてエルガドのステッカーでさらに説明書こちらは全て英語で書かれておりますただこちら読めなくても大丈夫ですでは早速 使用方法、それぞれの用途を見ていきたいと思いますはい、こちらカムリンクをですね、込み口に差します続いて HDMI を差し込みますはい、この 90D に関してはですね、少し小さな HDMI をつなげていきますはい、これだけで接続は OK ですウェブカメラ編はい、どうもみさんこんにちは、監督ラボの監督です ははい で, はですねこちらはですねえ、ズームですね、はいリモートでできるズームですね。というわけで、えー、とこういったですね、高クオリティ高画質な映像で、えー、リモート通話ができるという機能ですね、接続できる機種なんですが、基本的には HDMI 接続ですね。まあ、一眼の他にも、コンデジですとか GoPro、あとビデオカメラえ、接続することができます。 ゲーム実況編。現在ですね、顔出しをしている有名なゲーム実況者さんは、ウェブカメラを使わず、一眼レフ、またはビデオカメラを使って録画されている方がほとんどです。理由はですね、圧倒的に高画質だから。 こちらもですね、お手持ちのカメラを使って録画することが可能です。個人的にですね、時間制限がなく、パソコンのハードディスクにですね、録画することができるという機能は、えとても助かります。はい。でですね、先ほどですね、カムリンクを使って録画したものですね。こちらの動画ですね、例えばここから。はい、どうもじゃあこんにちは。監督ラボの監督です。これによりですね、一眼レフのカメラのメモリーカードがですね、 え、足りなくなって、また取り替えるっていう手間もですね、なくなりますので、とても便利です。またですね、え、撮影中もですね、メインのモニターと、あとサブモニターがあればですね、今自分がどう映っているのかをですね、確認しながらですね、見ることができます。例えば今映っていますのがですね、配信ソフト OBS Studio というですね、無料のソフトです。で、こちらでですね、まあ、ゲーム実況者さんはゲームの画面を映しながらやっていくというわけですね。で、例えばですね、 えー、と画像ですか、ね、いので言いますと、カムリンク、OK っていう形で、画像をです、ね、ここにこういうふうにしながら、はい、うも皆さん、こんにちは、監督ラボの監督ですという形 で, で、すね画像をです、ね、いろいろ動かしながら配信ですねすることができます、やっぱ一眼レフの画質ってすごいですね、はい、でこちらがです、ね、スマートフォンとカムリンクを HDMI、ね、接続して録画しております。はい えー、どうでしょうか皆さんこちらが一眼こちらがスマートフォンとなっておりますであと音声もですね聴き比べてほしいのですが今こちらは一眼の音声そしてこちらがスマートフォンの音声となっておりますやっぱりリモート通話をするということでですねまあ映像面あと音声面ですねえ皆さんどちらがよろしいでしょうかスマートフォンでもまあまあ高画質なんですけどもやっぱり一眼が映像面音声面に素晴らしい環境だと思います はいぜひ参考にしていただければなと思っておりますはいでですねこちらはです、ね、ラグですねどれくらいの差があるのか比較していきたいと思いますえー、とこういった感じですねはいこれくらいの差はありますね多少のラグはあるのですがまあ、シューティングゲームとかやるのであればかなり致命的なんですけども普通にですねこういったリモートやウェブカメラですねそこまでラグはないかと思います はいというわけでですね、えー、こちらカムリンク 4K ですね皆さんいかがでしょうかとてもおすすめです最後までご観賞いただきましてありがとうございますこの監督ラボでは自主制作映画16年間で学んだ